はいどうも太郎ですはいちょっとやべ俺にピント合わなすぎやろこのカメラバズったもなはいということで今日は大阪に来ているのでちょっとね難波難波やったっけここあ違う震災橋や震災橋をちょっとぶらぶらして旅をしたいと思いますそれでは行ってまいりましょうまあねおすすめのおすすめのスポットっていう か, なんか大阪全然知らんけちょっと<笑>

どこがいいのか、どこを歩けばいいのかもわからんから、い っ, ったん、あっちのスタバに行くわ。なんんかね、お昼ご飯食べたいんやけど

うわ豆しばも大群全然あそこにさわからんだよね<笑>大阪来た感はあるけど場所が知らなすぎて<笑><笑>これも逆におもろいみたいなところあるやんなてンて

渋みたいなチブサって読むよ、ね、これチブサ<笑>歩けない人ですね。<笑>

ということでいただきたいと思います。両本だしよ、まさかの。いただきます。あこ。あこ。あこふげ。ウェブは少ないくらいあこ。松岡翔太がいる二本くらいやつ。

これははいそれに結構頼んだんやけど多すぎるくらい3つでいいたこ焼きは3つでいいみたいなところあるんです<笑><笑>、うん、美味しい

どのくらいおいしいかって初めて食べるお母さんのカレーライスくらいおいしいうわ最悪服に青のりついた最悪青のりマンって呼ばれるわごちそうさまでしたはい、とうですね一個目、たこ焼きを食べました

もうちょいね、なんか食べ歩き的な、もうちょいなんか、ぽツンって軽く食べて、ポロンって動けるようなね、食べ歩きできるようなところをちょっと、でもたこ焼きしかないあれあれみたいな、見つけたら、絶対食べなきゃいけないたこ焼きみたいな、気分的な、カメラ落ちたとかだったら、めちゃくちゃおもろい。

まあ、たこ焼きでも食い行こうかクレープとかあったらクレープとか行きたいけど釣り堀いったん逆側に回るのもありやんねプリコでねパンパンパンそれではちょっとねタピオカを飲もうかなせっかくやし

大阪といったらタピオカとかではないけども一品騎士といったラーメン屋っぽいブランドや大黒屋というラーメン屋っぽいブランドやんなんやろうな知らんけどタピオカを探しようんだけど

ななんやろ、でも首からめちゃくちゃエリジュでスパンケーキとかあるのか知らんけどめちゃくちゃ可愛いな店員さんが可愛い入りたくなるコンビニの店員もそう可愛いければ可愛いほど入りたくなる震災橋なんとかあジャンプショップあるえめっちゃいいやんどっから入るやろ

レインビルディング9階、はい、ジャンプショップに来てみました。イ、うん、ズゼクぜひ来てみますかわいいズフィもあるすげーズフィとハローどんこんな感じでちょっとブラブラ見てみます

これー伝説ポケモンに最新参に噛んじゃったはいということでこちらあめのエアマックス<笑><笑>何それ<笑>何それ何それ<笑>適当すぎるだろ<笑>始め方が違いますさて先ほどたこ焼きを食べてきたのですが今度はね南パでちょっと移動して雨の村雨村に来ておりますよいしょよいしょで何も映ってない

ということで、ね、こちら、あの大阪の三角公園っていうね、場所に来てしまいました来てしまいました<笑>今聞いた情報<笑>まあ、情報、全くわかんないですけどちょっとぶらぶらしながら歩いていきたいと思いますほなこっち行くと何があるんだろうてか、なんかわ か, かんないな俺のチンチンって15センチなんだよねち俺のチンチン15センチなんだよね

いらんなな<笑>お前そのために俺だし使うなよ<笑>水の呼吸11の重力<笑>楽しいいや大文字プリクラ<笑>大文字プリクラ<笑><笑>トゥメニーガールトゥメニーガールトゥメニーガールトゥ o ニガールトゥメニーガール」

がえ、とがん今こと言いますすごく男ですやめて<笑>これ切られるのやだよこんなの<笑><笑>

三角公園です。はい、太郎です。大阪に来たんでね、せっかくなんで、ブイブイログログしてます。はい。どうぞ。

あっお願いします。

ためにしないいけててててだややややばいやばいやば、すごああ待っっ、っ、っあ待待待待崩れたんだけど<笑>最悪誰も見てないところで崩れたんやけど。

<笑>折れた最悪やここまで来るまでに折れとった最悪 や, や何にやきてん の, てんの<笑>違う違う違うの違う の,、ね、のちょっと取ってちょっと取って今<笑>って、ここまであるって超えと思ったら全部、全部折れちゃったの<笑>やだせっかくさ、50センチくらい高っでかかったのに全部折れためちゃくちゃショック俺うわ<笑>もう普通のサイズやんどんな<笑>最悪や

暑さで全部溶け落ちた本当に最悪なんだけど泣きそうまっすぐ持ってくださいねって言われてかけどこいんのどこいんのってかけだったら誰も見てないところで折れるの本当にめちゃめちゃめちゃ め, めちゃめちゃ太郎のためにお水を買って洗い流してくれるごめん本当にごめん本当にごめん本当にごめん

はい、といととうことでまた た, またたび、またたび、またたび、再び、再び再びこちら、えー、震災橋の通りに来ました、今回はね、ちょっともう帰りモードで、GU に行きたいと思います、いや、どこでもある、GU だけはどこにでもある、僕、1人でいると思いますが、3人いるんですよ、こう見えて、うん、3人の方が恥ずかしいんですよね、おいらより。

こんな奴と一緒にいるんだって心の中では思ってるんですけど、口に出さないところが優しいですね。いやいや、俺早口ラッパー。ちょっと有名人の方がいたので、ちょっとインタビューしたいと思います。すみません。蛍原さんですか。蛍原ちゃんじゃない。グ<笑>リーン車2枚と普通車1枚。はい。あの、ちょっと、手違いかわかんないんですけど。みんな一緒に乗れないんたいな感じなので、一人だけ。普通車乗る人、今からじゃんけんでね。お願いします。はい。はい。

まますよにしょうの考えて、ね流に OK、俺、動画やったら、OK、いや最初はグッチャンケ ン, ゴーケンポイ<笑>、はい